皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ずきゆかりでお届けしています。8月22日、今日は日曜日なので、日課と週課に追われていました。連続で大貧民を引かされて、もう後がない3ゲーム目です。スライム革命さえ起こせれば、なんとかなるかもしれない手札が来ました。そのためにやらなければならないことは、場のスライムを守るためのクイーンボンバーです。つまり、クイーンボンバーでジョーカーを消します。 これでほぼ確実にスライム革命が起きるので多分なんとかなりますでもスライム革命が起きる前にライフ号に上がられてしまいましたこれはもうどうしようもありませんそしてスライム革命が起きた後に本気出す作戦もこの革命でおじゃんになりましたもう完全に終わったと諦めていましたがこの仲間カードで地獄からの脱出を成功させることができました ここから不合上がりにつながる勝利の道筋が皆さんにも見えているでしょうかそれでは回答編と参りましょうヤギリヤギリここは様子見だ先に上がるぞ。 というわけでなんとか単独4位を免れて同点3位に滑り込みました3ゲーム勝負だと同点2位や同点3位が起きやすくなる気がしますねその後いろいろありましてようやく S ランクまで到達することができましたここからは4位になると点数が減る修羅の世界なので明日からはまったりやりますというわけで本日の動画は以上で終了ですそれでは次回の動画でお会いしましょう